はい。えー、徳島市の慢性腰痛専門辻生態院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。えー、僕はですね、えー、っと、ま、えー、っと、今、岡山ですね、えー、の、湯河温泉っていうところですね。今、ね、まあ、家族で旅行に、えー、来ております。ちょっとゆっくりですね、えー、させていただいて、また頑張っていこうかなと。 思っております。明日はですね、おもちゃ王国っていうところですね。あの、息子がですね、そのワンワンとか、あ何ですかあの、お母さんと一緒とか、まあ番組が好きなので、そこにキャラクターがいるみたいなので、えー、遊んでいきたいなと思っております。はい。で、今日やっていくのはですね、あの、痺れですね。あの、まあ腰痛、雑骨、神経、まあヘルニア、脊中間、まあいろいろあるんですけども、当然その腰ですね、 皆さんこう痛みしびれっていうのがですね全て腰から来てるというふうに思われてる、えー、っていう患者さんとかがまあすごく多いんですけども結局ですねその腰から全て痛みしびれが起こってるのであれば、まあ、腰に電気当ててマッサージしてシップ貼ってもうすでに治ってるはずなんですけども、まあ、腰をマッサージすれば あの、痺れが取れたりとかするはずなんですけど、そんな一切ないんですよね。もう、み、み、皆さん、患者さんの話を聞いてると。えー、なので、えー、結局はですね、その腰そのものが原因ではないんですね。えー、実はその痺れの原因っていうのは、ただただですね、その痺れの、えー、起こってる部分、えー、筋筋膜ですね。痺れに関連している、硬くなってしまった筋筋膜のせいで、えー、痛み、痺れが起こってると。で、今日に関してはですね、はいはいはいはい。 はい、どうぞ。えー、痺れをですね、取るポイント、取れるポイントっていうのがあるので、えー、ぜひあなたに試していただきたい。まだですね、あの、痺れが取れるっていう感覚ですね、えー、っていうのがご自身で実感できない方っていうのは、ぜひ一度ですね、僕が今日お伝えするポイントっていうのを、あ、調整していただいて、 えー、もしこのポイントで取れるのであればその腰をいくらマッサージしても治るんじゃなくてえそしびれに対するポイントですねを的確に緩めてあげることによって痛みしびれが取れるということを実感していただければと思いますしびれのポイント1つ目ですね、えー、で特にですね硬い部ふくらはぎとか足裏ですね指先とかがしびれている方に使っていただきたいポイントがありますでそれがどこなのかというとですね、えーっとお この土踏まずの部分になるんですね、足すいませんけども、えーと、土踏まずの部分で、まあ、ここにアーチになってるんですね、こう、へこんでると思います、内側の部分。で、この内側の、このちょっと一番へこんでる部分ですね、このへこんでる、この土踏まずの部分のちょうどど真ん中ぐらいですね、えーと、ちょっと見えにくいですね、すいません、この土踏まずのちょうどど真ん中ぐらいのへこんでる、この内側のここら辺にですね、えっ、ー、と、コりコりですね、 硬い部分で触ると痛いところがあると思うんですよこう、まあ、探っていってもらえればいいのかなと思うんですけどこのピッマーズのこのへこんでるこのラインのちょうどど真ん中ぐらいですねで、まあ、位置がですね少しずれると変わってきてしまうのでちょっと上下にやったりとかですね少しずらしながら細かくちょっとポイントを触っていってもらいたいんですけども、えー、今しびれてるここはしびれてる痛みがあるっていう場合にぐっとここをですねこのコリコリしたポイントを探してもらっていく。 とえー、指先でで圧迫して欲していんですぐ、ね、っと入れ込んでもらいます、えー、方向としてはですねこの足裏から上の方に突き抜けるようにぐっとこういう感じで入れ込んでもらいますでこの入れ込んだ状態でそのまま静止しているとですねこれでしびれが緩和する、えー、もしくは取れるっていう方が、えー、数多くいらっしゃいますなのでもしこれがこれであなたの痛みしびれが取れる場合はですねただただ腰をマッサージするのではなく こういっしびれに関連しているポイントをしっかり見つけて圧迫してあげてえここが痛みしびれに関連しているっていうんだということをえ実感していただくとなぜこういうところがですね原因になるのかというと結局、筋膜というのがですねこう全体的にこうつながっているんです腰も首も全部そうなんですけどこういう感じで全部筋膜でつながっているんですね。 なので結局、ここのしびれであったりとか痛みであってもです、ね、グッグッグッとこの1つ筋骨欠がここにできるだけでですねこいつが硬くなって筋膜を引っ張る上の方の筋膜を引っ張るもしくは、えー、放酸痛ですね、えー、ここに足のこりです、ね、トリガーポイントができて放酸痛ですねこっちにしびれが起こったり痛みが起こったりするんですねでこれ指先にも起こりまするなので、えー、ここのポイントをグッと圧迫してもらって変化があるのかどうかっていうのを確認してもらえばいい。 いいいと思いますでここをぐっと圧迫してもらってそのまま、えー、痛みしびれが減るようであればです、ねえー、このまま30秒から1分間マッサージを行ってみてくださいで一番いいのはです、ね、こう足をです、ね、下の方向にこう向けてあげるただこれで足がつりそうな人はこのまま、えー、圧迫するだけで結構ですでやり方としてはです、ね、こう指で圧迫するもしくはです、ね、ボールをです、ね、下に置いてぐっとこう足ですね、えー、下に 引いて、えー、圧迫してもらうといいのかなと思います。はい。あれ、テニスボールどこどっか行った<笑>まあいい。あった。えっと、テニスボールを使ってもらって、こんな感じで足先ですね、ここのへこんだ部分を、こういう感じで踏みつけるだけでいいと思います。こういう感じで、コロコロコロコロこれだけでですね、しびれ取れる方いらっしゃいますので、 ぜひこれを試してもらえればなと思いますこの土踏まずの部分ですねはいという感じで今日はこれで終了にしたいと思います本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました